触ってみます？今、え、いいんですか？今綺麗です。手で？手でいいですねいいですこっち触ります。そうすあ、つるつるじゃないですか？うん、磨いたんで、石鹸を取った後磨<笑>いたんでつるつるです。触るのも全然平気ですね。はい、匂いなんかももう全然ないです。今は。ピーチの香りがします先生。いい匂いします、ね。いい匂い。<笑>よかったね。あの枕元で寝ても臭くないですね。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 松山市石風呂町の大和動物病院11歳のリボンちゃんはお口の匂いが気になるのでケアをしてもらいにやってきました麻酔をかけて歯についた歯石取りを行うためにレントゲンや血液検査を受けます検査の結果が OK だったので1週間後いよいよお口ケア主治医の大和陽介先生 麻酔をかけてケアをするのでリボンちゃんは痛さも怖さも感じません。人工的に呼吸をさせてるってああそうですね。このまあ例えばここの歯なんかは、はい、もう歯が見えてないんです歯石で全面覆われてて黒いのは全部歯石です。歯石、はい、で例えばまあここまで大きくなってるのは。 ぱっとおおお取れましたね。きれな歯が見えてきました。うんまあ、細かいのはあの超音波スケーラーで後で取っていきますので、まあ大雑把に大きいのガバガバというもうこれダメですね。この歯はダメです。ダメですね、はいえー。超音波スケーラーで超音波超音波ですね。こういうふうに。 嫌な音が嫌なんですかね<笑><笑>水が、うん、震えてるのが分かるかと思うんですけどあ、はい、あのこの金属がものすごく小さく速く動いてるんですよあそれであの削っていってるんですね歯石をへえだからその超音波と 歯石がぶつかってこすり合うその摩擦で熱が発生するので、まあ単純にこれあの口の中がになるから水が出てるんじゃなくて、冷やすために先を、水冷ってことですか、そうです。そのために出てるんですよ。リボンちゃんさ歯が痛かったんでしょうか。歯が歯そのものっていうよりも、そのま歯抜の痛みっていうのは多少あったかもしれないですよね。 まあ、痛みに強い生き物ですけどまあそれでもねここまでひどいとちょっともう全部心当たもすごいですよね。 力で。これは力ですね、超音波じゃな い, いもう。まあ、ある程度大きいので。はい。だから先生やっぱり筋トレがいりますね。筋トレいりますね。<笑>筋肉があることによってね、あの繊細な。はい。ができるんですよね。はあ、確かに滑らかさが、やっぱいりますもんね。そう筋肉がないと。 筋肉がないとね。ええやとやっちゃったらね。ああ。そうです、ね、動きが大雑把にやってたんで。仕事のためですか。<笑><笑> C. M. の後は、待合室を覗いてみるよ。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 村上犬猫病院は猫ワンを応援していますちょっとここで一休み大和動物病院の待合室を覗いてみるよ病院が大好きなんでですか先生が好き<笑>先生が好きなん、えー、でだろう三岡さんが好き帰、えー、らない帰らない帰<笑>らない 名前はクッんはい男の子はい、あはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ友達もたくさんあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあこあはあ感じでいいと思う。<笑> かまんですかぷーちゃんとありがとうございますぷーちゃん可愛いいぷーちゃんぷ ー, ーちゃん写真写りいいですねぷ<笑><笑>ーちゃん<笑>すっごい綺麗に撮れるう ん, れうん。すごいかっこいいぷーちゃん 表情外すごい豊かわいい。<笑>かわいい ゃ大武蔵。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 時折見見られるるのは脈拍見てるんですかま あ, あの脈もそうですし、えっとまあ、麻酔の濃度とかああの呼吸の中の呼気の中の CO2 濃度だったり犬って基本的には虫歯ならないなりにくいですね非常にへーこの間結石がついてたもう 虫歯になるんですか？歯周病が多いですか？ああ、あの人間の場合はあの菌ですよね。虫歯菌ですけど、あの犬とか、まあ猫もそうですけど、はい、猫の方がより虫歯にはなりにくいって言われてますけどね。あの、なんでかっていうと、口内環境の違い。まあ、酸性と中性、アルカリ性っていうねい、あれがいると、猫と、あとは人間とでは違うので。 虫歯になりにくいと言われてますね羨ましいでもまあ虫歯にならないけどもここまで一<笑>周<笑><笑>冷めてね歯周病になっちゃったらどっちも辛いと思いますけど、ね、こういうワンちゃん多いんじゃないんですかあーもうもうほとんぼって言っていいぐらいそうかもしれないですよね うん本当に綺麗だなっていう子なんか、うん、少ないですよねこうなる前に生きてくださいとか家の家での手入れやっぱ大事ですかね、まあ、歯ブラシです歯ブラシ歯ブラシ<笑>ただその歯ブラシをねそれは面倒くさいんですけどすごいですよね嫌がるしね嫌がるしもう毎日のことですからね歯ブラシって、はい、ご飯食べるのっていつ食べるのって毎日食べるんだからはい。 歯磨き一致するのって言ったら毎日なんですよ週に1回したところで そ,、ね、そんなに効果はないんで人間でも歯ブラシ面倒くさい日多いですねね ね, ね, ねワンちゃんのまでねえ<笑>と言ってたらダメなんでしょうね<笑>ダメなんですね 綺麗な歯じゃないですかもったいない歯っていうのはものすごい丈夫なんですね、はあ、体の中で一番、はあ、もう丈夫な組織硬い組織なんでの、うん、歯石にでも溶かせないんですよね筋でも、はあまあ、その代わり歯が埋まってる骨の方が溶けていくそうん、なん骨の方が柔らかいですから歯よりあ同じじゃないんですかそうなますね猫、ね、は<笑>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 持つお子様へペローグループで IT を学びませんか建築家にだってなれるかも夢を広げるペローグループ前歯は根っこが細くて細くて浅いので刺繍病になるとすぐこうグラグラしちゃうんですよねもう 先生でてても、この、これは も, も, もうグラグラですよね。あ、本当だ。うん、全部。えーで、これっていうのは、さっき言ったように、こう土。土台の骨が溶けていて、なるんですね、はい。で、もっともっと顎の小さい小型犬だったら、はい、この下顎が、はい。あの骨折することも多々ありますよ。歯周病で。ええー。で も, も。 あの下顎ってこう二つの左右からくる二つの骨でくっついて真ん中でくっついてる。これがもうグラグラみたいなね骨折して、うん。でも死活問題ですよね。うん、も う, う。残してあげたいけど。あどうするんですか。もう抜きますね。うん。いや<笑>抜いたのはもう土台がダメだから。ですね、うん。骨が溶けちゃって。 もうだってもう力入れてないですよねこれパんでやっといてやって<笑>飾りみたいな、うん、もうもうほっといても抜けるんですけど、うん、うわ黒い歯周病で、はい、まあ単ンの例でいうとね歯が一本もなくなっちゃうよみたいな例もあるんですよ、はい、でまあそういう子たちのねこうご飯は食べれるんですよ歯がなくても、はいはい、あの。 ドライフー ド, ドライフドってね丸飲みできる大きさなんで歯周病の菌は血流に乗って全身に分布しますから心臓肝臓腎臓そういった臓器に行ってしまって心筋炎を起こすあのあとはね肝臓腎臓に菌が繁殖してしまって悪くなっちゃうとか。 あとは糖尿病なんかもね、コントロール血糖値のコントロールがしにくくなっちゃったりとかね、腎病であるんで、まあこれがね、あまだ片面で、はい、内側はまだやってないですけど、はい、ポリッシング磨いてもないんですけどまあ綺麗ですこの状態。まだ黒だったのに。まだまだ。 猫コワンを応援しています猫コワンただいまお家古くなっちゃったね、うん、そうだ、ちょっと待っててねえー、なんだこの行列ケース平岡工業猫コワン松山市上高野町のタンポポペットクリニックです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 予防できる効果があるもの、うん、製品っていうのは非常に少ないんですよ書、うん、いてるのにえーーーだけちゃんと調べられてて、うん<笑>うん、こうやって見えますよね、根っこがあ<笑>ら<笑>穴が開いてるのがえ穴が開いてますね向こう側が<笑>見えてる、えーね、もう溶けちゃって でも、このまままだ使ううって感じ、まああのそこまでぐらつきが強くないのでうもう使ってもらってでもまあそのうち抜けそうですけどね歯垢がたまりそうでもこの間に入りますよね穴、ね、の, の中にねうもうさっきもこの中からもうジャバジャバジャバジャバ歯垢がたくさんで出てきてたんであそうかそれがね匂いの原因にもなるしね お願い返しますよ。えそしてまた違うことをえっとあの内側とあそうですね内側をやさらにあっち側の内側。 じゃ次がまた来週ねとか来月ねとかでいくじゃないですか犬、はい、の場合はもう一発勝負なん で, <笑>一回、ね、でまた来週麻酔かけてやりましょうねとかねさすがにそういうわけにはいかないんで一発勝負でね全部よくしないとポリッシングしますねポ、はい、リッシング 二泊三日します。す い, いです、うん。研磨剤。研磨剤ですね。ちょっと粗めの研磨剤。1回目はそうですね。2回する。2回します。 ポリッシングをした後の綺麗。真っ白。はい、また反対面をポリッシングしていきます。は, ー い, はーい、反対向けます。ここまで1時間20分。大変でした。これはいね、<笑>下手な手術よりもう全然。 大変かかります。一時間二十分で照明かかる手術とかって ね, ね、本当に結構大きな病気の手術とですよね。作業細かいし丁寧やも。口優しそうです。終わり。テストの時に使っているのがまあオゾン水という。あ、オゾン水なんですかその。はい。 どうしてお保存水を使うんですか。あの殺菌効果があるからですねへーおー。この状態をキープしたいですね。そうですねお願いします。お, お願いします。<笑>触ってみます今歯。えいいんですか。今綺麗です。手で。手でいいで す,、ね、いいんですか。こっち触りそうですあつるつるじゃないですか。うん。 あの磨いたんで、席を取った後磨いたんです。つるつるです。触るのも全然平気ですね。はい、こ匂いなんかももう全然ないです。今も。ピーチの香りがします先生。いい匂いします、ね。いい匂い。<笑>よかったね。あの枕元で寝ても臭くないですね。臭いでも全然。そうそうそうそうキスも<笑>できちゃう。綺麗。 スタジオで。 見ててうちのこの死石持ってもどどっと来たら困りますね先生<笑>困ります困ります困ります<笑>毎日はちょっとねちょっと大変ですまあね何かしらからで、ね、毎日手術をしてるんでね あ,、うん、あ先生次の 患, 患者さんがお待ちです。<笑> 今手術が始まって1時間半終了先生、はい、飼い主さんにどうぞ、はい、メッセージがあれば<笑>そしてテレビをご覧の飼い主さんにもお願いしますバッチリ歯石きれいにしておきましたので、えー、この状態を維持するために日々毎日の歯磨きをお願いします、えー、歯石は万病のもとです わかりました毎晩朝晩朝ご<笑>ご飯のにご飯のご飯のににできるとベストです、ね、でもまあ正直難しいと思うんです毎日朝晩やるっていうのは、うんはい、やっぱりね、あのー、犬の都合人の都合はありますのでただそのベストを知ってそのベストに近づけるなるべく、うんはい、それを目指してやるあのベストを知らないと。 あの目指すとこも分かんないじゃないですかこれでいいのかなと思ってたらもっともっと本当はできたのにあの、ね、歯磨きガムだけ与えていて歯石、うんえー、いっぱいになっちゃったとでもそれが自分の中では一番だと思ってたら、うん、でもベストじゃない一番ではなく、うん、一番はブラッシングだった、うん、一番ブラッシングです、うんうん、それを知ってたらブラッシングできたのにっていうことはねもったいないので、うん、ベストの状態はやっぱり朝晩はい食後のブラッシング、うん、これができたら一番いいです、うん、そこを目指してて皆ささん頑張ってください、うんうん 先生定期的に歯を見てくれたりすることはできないんですか。あ、あのどこの病院でもやってると思うんですけども、はい、あのワクチンですとか、はい、ヒラリアですとか、はい、もう飲みなに予防とか、はい、そんな時にまあ体重を測りにね、はい、行きます。その診察台の上ですぐあの確認は歯はねできますので、はい、はい、あの確認してもらったらいいと思います。はい、はははこれは順調ですねとか歯磨きここの、ね、ダメですねとか、そうで す, そうです。あとバイスはもらえるとか。<笑>はい、もちろんです。はい。<笑> わかりましたやっぱりこうやってちょっと先生歯の調子どうか見てもらっていいですかって言えばいいですねそうですそうですわかりました、はい、歯のこと忘れずに年に一度はね、はい、チェックしましょう芸能人は歯がいの し, いのし犬も猫も歯がいのし我々人間もねリボンちゃんお疲れ様でした<笑><笑><笑>これ写していいだろうか<笑><笑>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 また見てね